春が来た春が来たどこに来たということで今日は春が旬のたけのこご飯ほんのり醤油風味の優しい味です葵の給食室まずはじめにお米を浸水していきます今日はもう2合分のお米を研いである状態です そしたら普通の今日は2合なので2合分のお水を入れていきます分量通りのお水で大丈夫です そし大抵こう炊き込みご飯で失敗する要因の一つがこの浸水をしっかりとやってなかったってことが原因になりますとすると調味料が先に入り込んで芯が残って硬く炊き上がってしまうので必ずこの30分以上浸水するっていう工程は省かずにやりましょうそれでは食材を切っていきましょう今日は全部切ってご飯の中に 混ぜ込んで炊くだけなのでとっても簡単です。今日の主役、タケノコから切っていきます。でタケノコを切った時に時々この表面のところとか間のところに白い小さいブツブツがあったりすると思うんですけどそれはチロシンっていうアミノ酸になるので食べても問題はないです。今日はねちょっとなかったんですけどでタケノコは細切りにしていきます。ここが空洞になってますのでこういう風に切ってしまうとボロボロになっちゃうのでこの空洞のラインに沿って切っていきます。これを知らずに保育園で切ってボロ このまま薄切りにまずしていきます。 切り始めの方は少し長さが長いのでこの半分の長さにしておきますで、ご家庭で作る時はもうあの細切りになっているパックのタケノコ使っていただいても大丈夫です今日はタケノコご飯ですけど彩りに人参も少しだけ入れていきます人参も細切りにしていきましょう 分の長さにに切っておきましょうあと最後に油揚げを入れていきますで油揚げは2合であれば大体軽めの油揚げであれば1枚半ぐらい少し重めの重量のある油揚げだったら1枚で大丈夫ですそしたらまず油抜きをしていきますのでザルに入れた油揚げに熱湯をかけていきます熱湯は危ないのでシンクの上で皆さんはやってくださいザーっとかけて 油揚げが浸るくらいまでの量のお湯を入れたら、このままザルを引き上げます。そしたら軽くお湯を切ってこのまま切っていきましょう。で熱いのでね。気をつけて切っていきましょう。油揚げはお子様にとって少し噛み切りにくい食材になりますので、縦4等分にしていきます。ちょっと分かりやすいように同じサイズに揃えますね。これをまず4等分に。 短く切ってからこのまま薄切りですそしたらここにすべて材料を入れて炊き込んでいきましょうまず調味料から入れていきますお醤油入れていきますそれからお塩を入れていきます あと、甘みがあった方がお子様は食べやすいので、お砂糖も入れていきます。そしたら軽く全体を混ぜ合わせましょう。今日は子供用なんでたけのこ結構小さめに切ってるんですけど、大人だけの炊き込みご飯だったら、もうたけのこは大きめにザクッと切ってのせた方が見た。目も豪華だし、食感もあってね。すごく美味しくなります。そしたらたけのこ入れます。 具材は上に乗せていくだけで大丈夫です。竹の子と、そしたら人参も重ねていきます。人参さん、椎茸さん、おごもさん、あれなんだっけ<笑>この歌。保育士の先生がね、こういう歌いろいろ知ってるんですけど、いつも私は給食室になんとなく聞こえてくる感じの歌を覚えてるだけなので、絶対間違ってる歌詞。と仕上げに油揚げのせていきましょう。 プリですそしたらあとは蓋をして普通に炊飯をしておきましょう炊き上がったので蓋を開けてみましょうオープンうわ美味しそうすごいふかふかに炊けている。 そしたら全体をさっくりと混ぜ合わせましょう。美味しそう。ご飯もいい色がついてますね。いい醤油の色が。お米もちょうど良さそうな感じに炊けてますね。急速急速嬉しいな。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 なんていうんだろうすごくね上品な味です<笑>美味しいお子様用なので味がほんのりする感じなので本当に噛めば噛むほどじわりとこう味が染み渡ってねすごく美味しくなります なので本当にほんのりこう醤油とか砂糖の甘みがこう感じられる程度なんですけれど も, もうすごくねそれがこのたけのこご飯はお昼で出すこともあるんですけど保育園の場合はおやつでご飯類を出すこともあるのでこういう。 タケのこご飯をこの春がね旬の時に出すこともたくさんありますでこれをたくさんおうちで炊いておにぎりにして冷凍しておくと朝忙しい時とかにも朝ごはんにもなるのでぜひたくさん作って冷凍しておくのもおすすめですでたけのこは春が旬になりますのでこういった旬の食材を使って給食の中でも生きた食育としてお子様に季節のものを伝えるっていうこともとても大切にしてます